理想の下僕たちが推し希望の主導権は誰に僕から切手を取り上げた君は僕から書くざと問うもまただから楽しかった君とのお茶会を全て海に沈めてきたよ君の学校をぶち壊してリバティのため 開けてプライド胸に台に立つたとえ君に背かれても日々を持った金は